こんにちは、アブです。今日はですね、ミニマリストが外出自粛によって涙目になってます。えー、困りきって自業自得になってますっていうウェブニュースを発見したので、それについてお話ししていこうかなと思ってます。で、どういった内容かっていうと、今、外出自粛になってますよね。で、ミニマリストだとか、あとは物を持ってないような暮らしをしてるだとか、断捨離を推奨してるだとか、あとはコストパフォーマンス、いい生活をしてる人が、 どんどんどんどん困窮していて、えー、涙目になってますっていうのがすごくバズってたんでそのお話についてまとめていきますで実際ですね所有するのではなく外部サービスを使ってシェアをしたいだとか、えー、物を持ってないからこそ、えーねあのー、自分の、ね、コストパフォーマンスをよく生活しながら外部サービスを使うことによってで実際にね、あのー、困ってる人が続出してるっていうのが、えー、バズってましたでどういう話かっていうと例えば、えー、冷蔵庫が いいらないっていうふうに言ってるミニマリストの人たちがいたりだとかでスーパーが自分のね冷蔵庫だっていうふうに言ってる人が実際冷蔵庫持ってない外出自粛になってることによってすごく困ってるっていう話があったりだとかあとはお風呂はいらないよとか言ってる方が24時間の、ね、ジムを使ってシャワー浴びてたっていう人たちが今もうジムが使えなくなってる状況なんでそういったところでもう困ってるんじゃないかな。 っていう話があってたとかあとは書籍がいらない書棚がいらないっていうふうに言ってた人たちが、えー、ブックカフェを使ってたと思うんですけどもそういったブックカフェが今使えない状態なんでそういった意味でもミニマルに生活しすぎた分今弊害が起きてんじゃないか、えー、で自粛の影響によって外出自粛の影響によって困ってる人がめっちゃ多いよざまあみろっていうふな話がネットニュースで話題になってました。 で実際僕もミニマルな生活だとかあとはコストパフォーマンスのいい生活を推奨するというかおすすめしてる側の人間なのでそういった意味で実際どんな現状になってるのかという話を今日はお話ししていきますで実際僕もです、ね、結構ダメージがあります。 どんなダメージがあるかっていうと、例えば、月額制のランチサービスを僕は以前使ってました。福岡で今生活してるんですけども、月額7000、8000ぐらいでランチが食べ放題になるサービスがあるんですけども、それも今休止になってます。なんで、今現在、もうね、それが使えなくなったんで、自分自炊したりだとかっていうふうにしないといけなくなりました。 で、プラス、いつも、無料のコワーキングスペースを使って、仕事をしてたんで、そういったところ、無料のコワーキング、大体市の運営だとか、県が運営してる場所があったんですけども、そういった場所も使えないという感じですね。で、プラス、外出できないんで、スマホで仕事をしてたんですけども、だいたいスマホで医療時間に仕事をしてたんですけども、そういったことができないんで、家にこもって仕事をするっていうのが、今の世の中で変わってきた部分になります。で、正直結構困ってます。困ってます。 で、実際困ってるんですがままあまあ正直ミニマルな生き方って人それぞれで正直正解はないかなというところですよね。で、ミニマルな。 生き方してます。シンプルライフっていう風に言ってる方も、結構ね、意外と物持ってたりするんですよね。で、動画とか見たりすると、あれ結構物持ってんじゃんとか思ったりしませんか僕もね、見た時に結構ね、思ったりするんですよ。あれ結構ミニマルな生き方って言いながらも、なんか、まあまあまあ、物いっぱい持ってるじゃんとか。も正直、ミニマリストとか、えー、ミニマルな生き方っていう風に言ってる方でも、えー、ね、髪、髪の毛持ってたりだとか、服持ってたりってしますよね。まあ、正直、あのー、もうゼロ。 所有物ゼロで生きるってことって、もうね、不可能なことじゃないですか。もうそういう極端な話ではなくて、まあ正直ね、極端な話をすると、えー、無人島に行って、で、裸でサバイバルするっていうのが、もうね、ゼロ所有になるんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあまあね、えー、火起こしの道具だとかっていうふうに持ってたりすると、まあ正直所有物ゼロで生きることは不可能なんで、生きていく上で、えー、必ず物は持たないといけない。 で、正直、いろんなこところであるんですけれども、必要なもので生きるっていうのがミニマルな生き方なのかなと僕自身は思っていて、必要なもの、必要最低限のものを揃えて生きるっていうのがいいのかなっていう話ですよね。で、実際僕の世の中、僕の生き方がどういうふうに変わってるかと。このコロナショックでどういうふうに変わってるかっていうと、先ほど言ったランチサービスがなくなったんで、手料理自分で自炊したりだとか。 っていうふうに、やっぱり時代とともに、時代の変化とともに、もの、持つもの、持つものを変化させていくっていうのが一般的かなというところですよね。なんで、えー、無料のシェアハウス、無料のコワーキングスペースが使えなくなってるんで、今は自宅で仕事したりだとか、今まで、えー、スマホで移動しながら仕事してることが多かったんですが、えー、パソコンを出して、パソコンで家で仕事するっていうのが結構増えてきました。やっぱり色々と変わってきて、で、費用面でどういうふうに変わってるかっていうと、正直生活費上がってます。 えー、なんでかっていうと、家にいることがめちゃくちゃ増えたんで、えー、光熱費上がりました。で、ランチサービスを使えなくなったんで、すあの食費も上がりました。で、下がったのが何かっていうと、移動コストが下がりました。えー、移動するときに使っていた交通費だとか、あとは、あの、カフェで仕事することもあったんで、カフェ代だとかも、えー、下がってます。なんで、もう正直プラマイゼロぐらいなのかなっていうのが、えー、今の生き方です。で、月8万円ぐらいで生活してますよって話をしてるんですけども、大体8万円ぐらいか。 8, 9, 10, 8, 9, 10万円ぐらいかなっていう感じの生き方を今はしてます。なんでコロナの前と、えー、今の状況を比べてみると大して変わりないと。値段的にはそんなにプラマイゼロなのかなっていう感じですで。僕自身はミニマルな生き方をしてるんですが正直そんなに困ってないかなっていうのが現状です。 で、なんで困ってないかっていうと、時代とともに生き方をどんどんどんどん変えているので、その時に選ぶもの、まあ必要最低限のもの、所有物ゼロで生きろっていう話ではなくて、自分に必要なものをその時々で選んでいくっていう話なんで、そういったところではまあまあ、時代の流れとともに、えー、選んでいるというところです。で、ね、その冒頭で話した、あの、ウェブニュースの話なんですけども、ざまみろっていう話があったんですけれども、残念ながら、いやー、ちょっとね、 あのそんなに影響されてないっていうのが僕の見解かなという感じです。でちょっともったいないなと思うのが、ざまを見ろと言ってしまったがために、言ってしまう人の側ですよね。ざまを見ろと言ってしまったがために、あのー、その人の生き方を固定させてしまってるんじゃないかなと。僕はちょっと心配してる側です。なんでかっていうと、その人はミニマルな生き方だとか、必要最低限とか必要なもので生きるっていうような生き方を、まあ、指定するじゃないですけども、まあまあ。 ざまみろって言ってしまったがためにより物を増やしたりだとかよりねあの所有物を増やしてどんどんどんどん蓄積しようというかストックしようとするような流れになってくるのかなと。 もう物が少ない生き方ってもうしょうもないよねっていうふうに言ってしまったがために、どんどん浪費に走ってしまうのではないかと、僕は心配してるかなという感じです。で、実際いろんな生き方がある中で、まあまあ逆の生き方、ミニマルの逆の生き方をしてしまったがために、えー、弊害も起きてしまうこともあるのかなという感じです。僕はまあどっちでもいいかなとは思ってるんですけども、えー、人それぞれ生き方があって、で、選択肢はいっぱいある中でも、まあミニマルな生き方を選択してもいいのかなと。 生き方はたくさんあって選択肢がいっぱいあってその一つとしてミニマルな生き方もあるよっていうふうに発信してるっていう感じですで実際いろんな生き方があって時代の流れに沿ってどんどんどんどん変化していくのがいいのかなと僕は思ってるのでまあまあま あ, まあこういう話もこういうねウェブニュースもあるんですが正直まあいろんな生き方もあるんでどんどんどんどんフレキシブルに変わっていくのがいいんじゃないかなというところでした で、正直僕も今後いろいろと変わろうかなと思ってます。これどういうことかっていうと、今、福岡で生活してるんですけども、福岡の田舎だったりだとか、別の田舎を探して、今、田舎生活を目指そうとしてます。これなんでかっていうと、ちょっと古民家に憧れつつあります。僕は別にそんなにね、ミニマルな、こういうふうに何もない生活だとか、まあいいんですけども、今後変えていくのもありなのかなというところです。で、ちょっとね、今、やりたい、え、拠点。 あの僕はミニマルな生活を推してるというか進めながらも結構ねあの移動する拠点を移動するっていうことをずっと1年2年3年前ぐらいから言ってましたで海外に行ったりだとか日本に行ったりだとか日本の各地を回っていろいろとおすすめの場所だとか面白い場所を回ってきましたその中でも今海のきれいな場所っていうのを見ながらどんどんどんどん移住計画だとか拠点計画を進めています でやりたいのは今やりたいのはですねあのね田舎で古民家を借りて DIY してでそこにピザ窯作ったりだとかあとはちょっとしたゲストハウス超ミニマルなゲストハウス作ったりだとかあとはカヤックに乗って釣りしたりだとかっていうような自然を感じれる場所を作ろうとしてますこれめっちゃねやりたいなと思いつつも今自粛の関係で、まあ、移動はできないんですけども 家, 家でできるような情報収集だとか あとは家決めたりだとかっていう、あの、シミュレーション、資金のシミュレーションしたりだとかっていうことをしてます。で、これどういうふうにやるかっていうと、今持ってる、僕が持ってるオンラインサロン、僕が運営してるオンラインサロンの中で、えー、プロジェクト立ち上げて、で、一緒にやりながら、えー、一緒にね、みんなで、ね、拠点を作ろうっていうのをやろうとしてます。 いやこれめちゃくちゃ、ね、面白いかなと思っててで前々から、えー、フリーランスの家作るっていうふうに言ってたんですけどももうこれをねどんどんどんどん今後、えー、進めていこうかなっていう感じですで福岡でもいろいろ見てるんですけども今の段階ではちょっと今高いですね福岡はで今後 の,、えーあのね、不動産の流れ的にいくとあの前々からすごく言ってるように今経済がすごくアップダウンしてますでね下がり気味で大体不動産ってあの株式投資の2ヶ月後 に、同じような動きをするっていうふうには言われてるんですけども、そのスパンがちょっと短くなってるのが現状なんで、そういったところを見ながら、相場を見ながら、どういうふうに動いていくのかっていうのを今後見ていこうかなと。で、プラス歴史を学ぶっていう話を僕のチャンネルではしてます。海外の話だとか、日本の歴史を見ながら、どういうふうに今後動いていくのか、どういうふうな 現状、えー、話が出てくるのかっていうところも歴史を踏まえてお話ししてます。よかったらチャンネル登録していただいて、別の動画を見ていただいて、いいねボタンを押していただければなと思います。今後、より面白い話、えー、ミニマルに生活しながら、えー、より、え、利益を拡大するような経営の話だとかもしていければなと思ってるので、よかったらチャンネル登録お願いします。 というわけで今日はミニマルな生活の現状についてお話ししていきました現状をアップダウンしながらもまあまあ全然全然そんなに変わってないかなというところですよかったらねいいねボタンを押していただいてまた別の動画を見ていただければなと思いますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ